まで「聞こえる過去の衝撃」「愛の戦士たち」「立ち上がれ一つになれ」right!「暗闇に解き放つ勇気のほど」「絶対諦めない」「心に変わる支えだのラブスキー」 「君は輝いてくいつだろう」 もう少し煮込んだ方がいいんだなこの間にと報告書をまとめなきゃな旅で出会ったトランスフォーマーを報告するのがセイバートロン製のベクターシグマ様との約束だもんなうんまずはマッハキックかな集まれ新戦士たち おい、ハインダット、何やってんだ。一人でこそこそ仕上がって、怪しいぞ。本部へ送るレポート作ってるんだな。俺たちの悪口書いてんじゃねえだろうな。それよか、美味しそうですね。このたぬき汁。一口いただいても、バチは当たらねえよな。ほほ、くっちまおうぜ。<笑>ああ、ダメなんだな。レポートが終わってから食べようと思ってるんだな。ほマッハキックのことをレポートしているんですか。たくあいつは最初っから生意気なやつだったよな。<笑>まあ。 俺たちよりベテランなのは認めるけどよど、ね、副官のロングラックトはよく揉めてましたよねマッハキックとのことは思い出すだけでも腹が立ちます、うん、誰が俺の噂をしたか、えー、いっちゃれいっちゃれなんだあいやマッハキックにはいろいろお世話になったなってさっきと話が違いますねそうだろうそうだろう俺も新人のお前たちを育てるのにいろいろ苦労したぜ副官は私ですからねそれだけは忘れないでくださいイエスだてか ビッグコンボイとあの馬、一体どんな関係 な, んだそんな関係アハそろそろいい頃かな。<笑><あ><笑> イイエあふぜなななななな、はいがじだいのあ、風 が, 時代の色が消えてしまうと。 行くぞ、ロングラック何度言ったら分かるんですか副官は僕なんですよ命令するのは僕です命令じゃねえ掛け声だよ掛け声トランスポーター 寝てる時に言うもんだぜあなたの方こそ、いびきとサイドとホラ話は控えめにしてほしいですねいびきだって俺がいついびきをかいた毎晩ですよ、毎晩そんな風あるんですないあるないあるないオラ、おいでナスターダブルミサイルなんだ、意外と開けないやつだな また来たぞなに恐れることはありませんダブルミサイル何<音声>ですってっエラスティッククラッシャーテールウィップ<音声>アンゴルマーカプセルはこの塔の最上階です時間がない 油断大敵ってやつだぜ。 あのメインコンピューターはなかなか大した代物だ他の武器はこれしか…でも、一体どうするつもりですあのコンピューターのメイン電源を破壊するんだしっかり狙いよう い, いえ、そうではなくて、あなたはどうするつもりなんですかこうするつもりだよ、ええ、うわぁあ あ, ああ 早くしろめちゃくちゃですよちっとも頭を使ってないよ<笑>いいから早く撃てりょ 了, 了解<笑>ストラーダ隊長元気だったかマッハキックストラーダ隊長生きてらしたんですかお前を待っていたんだ俺のことああ 私と一緒に新しいサラブレッド部隊を作るんだえりょ了解待ってくださいマッハキックあなたは現在ビッグコンボイ部隊に所属しているんですよまあそう堅いこと言えなって君たちの戦艦には連絡しておいた何も心配することはないちょっと待った元ーは戦艦ではなく訓練戦ですよサイバトロンの隊長ならそのくらい知っているはずですまさか 危ないホログラムまっキきくらしくもないですね少しは頭を使ったらどうですくそよりにもよってストローダ隊長を使いやがってどうしますあいつらまたパワーアップしてますよ方法は1つ 俺が奴らを引きつけている間に、うん。やっぱり俺はいいやつだな。な、ロングラック。まぐれなだけじゃないですか。なんか言った。なんか言った。あ、はいはい。いい人です。ロングラック間。アンゴルムアカップセルを回収したらすぐ戻ります。それまで持ちこたえてください。あせいぜい頑張るよ。うわ。うわ。うわ。うわ 行、うん、けロングラックオラオラオラお前たちはこっちだこっちテイルトマホークななんてこと、うん、もう少しだこのままいくしかない、うん、最強の防御システムと最強の攻撃システムか本当に強いのはどっちかな、うんうん っやったぞ。マッハキック、やりました。アンゴルモアカプセルを回収しましたよ。よくやった。ロングラック。サイバトロンたちが惑星がらの北極に飛んだわ。きっとそこにアンゴルモアカプセルがあるんだな。 今度こそ美しく回収してみせましょう<笑>おデストロンのこともレポートするんですねああ、敵を知ることも大事なことなんだなそれにしてもアルカリスってやつはズルがしこいぜアルカリス変身ずる賢くて悪かったねああいうタイプが一番嫌いだぜだでもきっとデストロンの仲間にも嫌われてるんでしょうねふわ<笑> <笑>仲間に嫌われるなんてかわいそうなやつだそういう人に限って自分が嫌われてるって気づかないもんですそうそうそういうことマッハキックみたいに何か言ったあいや別に役に役立つ さんはマグマトロン様への最初の手土産、ずる賢く思わないでねこのままじゃ僕たちは終わりですよロングラック次はどうする、えー、おめえ隊長なんだろう。どうすりゃいいのか指示しろよわかりましたサイバトロンの戦士らしく正々堂々諦めましょう そそうそう、こん時はひどい命令だったなロングラックおめえ副官になっても全然成長してねえよなタクですやっぱり副官には自分のように経験豊富で優れた人材じゃないぞあのね今アルカディスのレポートやってるんでしょまあついでなんだなもう一匹いたのねサイバトロンどうせ言うならもう一頭って言ってくれないかな アルカリス変身ズル賢くて悪かった、ね、そこだエラスティックハドーやったーーマッテストモードよくも、馬肉ステーキになりなりさいお前こそ、シソのうだ。 トロめサラブレッドキックうイバトロンのランディはきわやさしくて力持ちの代表みたいな元気者ものだったんだな。 もうここはお前たちの家の入り口だったのかいやーすまんすまんわかったわかったもうそう怒らんでくれペールバンカー あ, <笑>あんな軟弱なサイバトロンえどこのどいつら人のふを襲うなどと曲がったことをするやつはお前らが絶対許さねえ無理や お前らさては密漁者だな<笑>お前らの好き勝手にはさせんぞこの星の動物はわしが守るんじゃい俺たちは動物に興味はない密漁者は誰でもそういうんじゃ興味があるのは金とエネルギーだってなセイバーバックこんなやつ、テールバンカーをもう一発お見舞いしてぶっつぶしてやるぜテールバンカー スリング大丈夫かスリング<笑>お前にもお見舞いしてやろうかそれとも俺の得意な都心をもう一発お見舞いしようかちょうど体がなまっているところなんじゃいスリングいったん引き上げようディナビー転送してくれそれじゃ転送してくれねえよ今日はハンバーグとお呼びとか言ってたぞ、まあ、ハンバーグいやハンバーグじゃなかったオムライスだったかな そうだ思い出した確か、カレーライスだカレースキーよんまったく、二人とも宇宙の果てに転送してもらいたいのちょ、ちょっとま、待ってよ、ディナビーだから違うだろうカレースキーちゃん、転送して美しくまた会おう<笑>どこへ行った、えーっ<笑> 心配はないぞ。何があろうとお前たちはこのわしが守ってやるわい。それがわしの任務じゃからのどんな奴が来ようと追っ払ってやるわい。ハイドラーはデストロンだけど、なんとなく憎めないやつだったんだな。発射しろ。 ねえよまあまあ、みんな仲良くやろうよふざけるな手に離れるの。いやいやい離れるウィングションおい、待てハイドラ俺だ俺だガイルダートだ分かってるだから攻撃しているんだなに貴様を倒して、俺がマグマトロン様の副官になるんだおい、待て今はそんなことを言ってる場合じゃない 50年前に貴様は俺にそんなことを言って不意打ちをくらわした俺は忘れていないぞ本当だっつーの70年前もここで騙されたもう二度と信じるもぬか本当よハイドラサイバトロンのやつらがアンゴルマカッセルをえさおいさんオペまで使って信じさせようって腹か違う ほんと、暗いやつおい、そこの憎めないやつ、いい加減にしろ何？にハインラット、何言ってんだよ少しは人の言うことを信じるもんだ本当なんだからえあそんなこと、親切に教えてやんなくてもいいんだよ早く来いエッサン…ほんと、あいつ、憎めないよねーエッサン…スキアリ、サンダーホール わ何すんだよ、俺って本当に組めないやつ。大丈夫ですか。うん あんな攻撃ヘでもないに。で、おめえは言って、パンツか。あいつはサイバトロンだけど、なんか気に食わねえ奴だったよな。学者で頭いいですからね。ブレイクとは合わないですよね。よねそうそう、合わねえんだ。で、俺がバカだって言ってるのか。そんなこと言ってないでしょう。ほんと気に食わねえ。部に送っているんじゃよ。なんか地味だな。やっぱさ、サイバトロンはテストロンと戦わなきゃ。あ、はあ、こういう地道な研究がサイバトロンの強さを育むのじゃ。 小僧たちにはわかるまい。か、小僧。まあまあまあまあ、喧嘩はよくないですよ。サイバトロン同士、仲良く仲良くね。ああ、れは。おめえか、シーガルの部品を盗んだのは。ふって、野郎だ。おうん、盗んだわけではない。置いてあったのを移動しただけだ。まったく。いやだ、モスキもあらしね。 だーこいつはおいっやれはできるじゃねえか そうですねなら、そっとと戦いっつーの完璧に変われ。ハードヘッドさん…ね、それにしても、デストロンは、次から次に悪い奴を出してくるんだなもだもだかかそれじゃどこなんですかうん、どこだったかな、うん…思い出せんな…たく… ええ、思い出させてやるどうするの ブ, ブレイクうわハードヘッドさん危ない隕石があ、そうだ思い出したえなんだ隕石が落ちてきたと思ったんですけど<笑> あ, あのカプセルの場所は思い出しましたか今思い出したんだが忘れた 思い出さないといつ爆発するかわからないんですよハードヘッドさ ん, う ん, ん思い出したぞうわースタッフー変身うーこの石頭 お, お前らサイバトロンだったのかハードヘッド変身アイルセイバーうわ、えー、ちょこまか逃げやがって こいつでギタギタのスクラップにしてやるブレークアンカデボリューションシールド な, な, なにブレクークこれってシヤマなのマあどうなの？押し寄せる波の音を、奴の息遣いと思う 押し寄せる波を奴の気配と思え押し寄せる荒波を切り裂けるならビッグコンボイを切り裂くこともかなりシャープエッジビーストモード必殺荒波崩し破れたりビッグコンボイシャープエッジ変身 完成した必殺技「荒波崩し」こうやって見ると旅を続けているうちにいろんなトランスフォーマーに出会ったんだななるだ宇宙は広いってやつだなしかしやっぱり新川の中じゃ俺が一番優秀だな お, お, お前何食ってんだマハキックああ<笑><笑> うん、なかなかうまかったよ。あ後あで分けてもらおうと思ったのに<笑>こんな新顔たちとやっていかなきゃならないなんてベクターシグマ様、この訓練飛行大変です